はいどうも風神ジャパンゆうです本日も現禁動画撮っていきたいと思いますはいということでいやあさって寒くなってまいりましたねいよいよね冬も本番かということでもう私ね寒いのねちょっと苦手なんですよなのでもういよいよこの季節来てしまったなとただね12月イベントがありますよねクリスマスそして僕の企画進行している本気ベスト10 こちらね、ぜひとも楽しみにしていてください。はい、ということで宣伝でした。で、まあ、ただね、あのー、どんどん寒くなってきてますので、えー、皆さん、暖かい格好、そして、暖かい、ね、食べ物を食べて、食べに行かないように、えー、一緒にね、過ごしていきましょう。というわけでですね、今回の動画は、モーニング娘。愛の軍団こちらのね、初見リアクションやっていきたいと思います。はい、というわけで、えー、愛の軍団、ね、タイトルがすごい、あのー、 印象的だなと思うんですけれども、えー、こちらもちょっとね事前の情報が全くないので、えー、早速ねもう MV の方見ていきたいと思いますそれじゃあいってみようレッツゴー始まった衣装かっこいいですね すごいなんか不思議な空間にいる感じこれめっちゃラス揃ってるなこの振り聞け結構難じくないですかおーそうすごい いつやりえー、すごいきれいダンスめっちゃこってるこれ<音楽>えーきい すごい色出てるな。倍の軍団って言う美しい。おお、美しい。かっこいい。完全に軍隊しちゃう。えー このメロディーかっこいいですねバッチャンステンシン、うん、いいっすね<咳>ここかっこいいですね すっごい。てか、手もかっこいいですね。大きな力に乗り込まれないですね。なんかし、なんと激しいな。うん、すげえ。うわ、すごっ。え、ちょっと見ました、今。 何これ書いてあったっる。 いいね。なんかここのダンス結構難しくないですか。ダンスキー。結構むずいと思うんだよ。なんか僕ここの音結構好きです。すんげえ揃ってる。いやすごっ。 ご覧いたただきましもう愛の軍団いかがだったでしょうかいやーちょっとね僕衝撃受けましたよ見ました僕あの一番興奮してたとこそのねちょっと理由なんですけどあの一、ー、回ねターンした時その激しいダンスがわーっと続いてそこから最後その乾燥割った時だったかなあのターンした時4人か5人ぐらいで一気にターンするんですよであの皆さんその衣装がスカート履いてるんですよね で、あの、僕、注目して見てたんですけど、あの、このターンした時って、スカートがパラッとなるじゃないですか。で、それがね、みんなね、同じ動きをしてたというか、この、ふわーって回って、パラッと閉て、てキュッてこのね、イオインでこのスカートが回るとここまで全部一緒っていうね、どんだけダンス揃ってんだと。いや、マジでびっくりしましたね。これ、スカートの動きまでね、合わせるダンス、どんだけ 高いんですか。<笑>やば。話で、ね。愛<笑>のみたい団ちょっと一気にねもうちょっと神会じゃないですかこれ。えぐいですねスキル。ああしかもこのなんかイントロの音とかもね僕結構なんか好きだなと思って。なんかちょっと異世界の感じというかあの背景もありますよね。ででででででなんかあの音がちょっと癖になるし、あの歌もねあの本気で。 誰かを守りたきりゃ他人の目なんて気にならないとかあのそういうちょっと強い意志を持ってね生きる感じがなんかすごいね僕の目指してる生き方というかあのそういう姿勢めちゃめちゃ好きなんですよねはいなんか芯を持ってる人間っていうのが僕めちゃくちゃ好きなんですよ愛の軍団いいっすねマジでしかも林さんねマジで<笑>本当に歌声いいんすよねしかもダンス超キレキレだしいやマジで スーパーパマンじゃないですかいやーこれねちょっと僕この曲知れてよかったらちょっとこの後おにぎりしますマジこの歌のめっちゃ好きっすそしてこのダンスねちょっとあの気持ち良すぎるそのスカート揃うとこ半端ないちょっとあそこマジでこの後もちょっとあの何回もねリピートしてみたいと思いますはいということでここまで動画をご覧いただきましてありがとうございましたいやーちょっとね余韻に今浸っております はい、というわけでね、えー、ここからちょっと告知タイムということで、私のね、えー、動画で企画しております、モーニング娘。ファンが選んだ本気ベスト10。こちらをね、12月に発表動画を出すんですけれども、えー、それまでの期間、えー、ファンの皆さんのですね、モーニング娘。グの好きな曲、これを全楽曲の中から、えー、選んでいただきたいと思います。で、最初のこちらの動画、必ずこちらの動画のコメント欄にですね、皆さんの好きな曲を好きなだけ。はい 何曲でも構いません。そして何度コメントしていただいても構いませんので、たくさんのね、コメントお待ちしておりますしえ、まだこの企画を知らない方にもですね、ぜひシェアして広めてあげてほしいなと思いますしえ、そうすることによってえ、より多くの方の意見が集まります。そうしますと、えよりね、充実したえ皆さんの意見を取り入れて、充実したこのラインナップのランキングがね、できるかと思いますので、 そそれででこそね、本気ののスト10だと思いますのでなので多くの方のご参加をお待ちしておりますしご協力をいやびっくりしそうびっくりしそうマジでびっくりしそうあすいませんはい気を取り直してですねどこに行ったっけはいちょっと忘れちゃったけどまあとにかくですねぜひともね多くの方のコメントをお待ちしておりますしご協力よろしくお願いいたします はいというわけで最後になりましたけれどもこの動画がいいねと思った方愛の軍団ダンス半端ないフォーメーションダンスすげえって思った方高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそしてコメントもねぜひともどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いしますその際に通知ボタンっていうね動画の下のねこのベルのマークのボタンがあるんですけれどもそちらもね設定オンにしていただければ嬉しいですはいというわけでまた次回の動画でお会いしましょう See you next time バイバイ。